次は数積分というものです。で、今までのような何なか、こう、お遊びみたいな、プログラム言語の練習みたいなもうちょっと役に立つ計算の例として取り上げています。皆様はこれまで、定積分を求むのに、積分の公式を覚えたり、当てはめたり、まあ、いろいろ大変だったと思うんですけども、プログラムを使えば、元の関数から直接定積分の値を計算してしまうことが可能です。なぜかというとね、 例えば、この y コル f っていう関数があったとしますよね。えー、よくわかんなくなたんですけども。これの a から b までの定積分っていうのは、つまり、この a って、x コル a の線から b の線までの間のこの関数の下側の面積全部が定積分の値ですね。えー、そうするとね、えー、それをいきなり計算する方法となるわけですよ。どうするかというと、たくさんの細かい長方形に分けます。で、この長方形は、例えば、 えー、a から b までを、まあ、100に分けたらば、えー、b 含 a を100で割ったものね。えー、このデルタ x としますけど、デルタ x の幅で、高さは、ね、ウフだから、u フー座標に対して、u フを計算すれば高い。だから、この長方形の面積はすぐ求めます。それを次々に全部足していくと、面積になりますね。まあ、近似値ですけど、どのみち近似値で共産してますから。 こういうふうに、えー、あるこの値を、まあ、積分のコースとかを使って数値で求める。それは、今までやった方法ですけども、これは解析的に解く。それに対してコンピューターを使えば、その解析的に解かなくても、この面積が欲しいんであれば、実際に計算して求める。これは数的に解く。というふうに読みますけども、その数値解法を使うことができるんですね。 とはいえ、今は正しい値が求まるからチェックしないとしょうがないんで、えー、簡単な関数でやってますね。それは、えーまあ、y イコール x0 とか簡単な関数で使うんですけども、えー、そうすると、普通積分は、えー、なんか x3 乗割る3ですよね。ですから、例えばこれで区間 AB として、えー、例えば、1から10までだったらば、えー 三分の千福一ですから、三分の九九九イコール三百三十三。これ三百三十三っていうこの面積を、えー、こ, この一から十までの y, y イコール x 以のこの面積を求めてみましょうというわけです。では、アルゴリズムを作ってみます。え、インテグ一関数 x 以上の 区間 A、B の定積分を区間数 N で計算する。これいくつの正方形、長方形で分けるかを、まあ、渡せるようにしました。そこで、えー、N 分の B 付近をデルタ X で、まあ、DX とします。で、面積はまずとりあえず0にします。X は0ああ、X は A から始めます。だからまず最初はここから始めますね。えー、これ A でここが B ですから。 で、X が B よりも小さいっていうのは成り立った間繰り返し、えー、Y は X 以上。まあ、この高さを計算すら。それから、長方形の面積はこの Y×DX。これとこれまでの S を足して S に入れ直す。こう、次々に足して入れ直していくと合計が求まります。で、えー、入れ直したら今度は、ある値の計算が終わったら次の X に行くんで、 X は DX だけ増やします。X もだんだん増やす。これを繰り返していくと、だんだん、だんだん X がこう増えていって、最後は B のところまで来ますから、まあ、それを、えー、このホワイルの状況が成り立たなくて終わらせる。そうしたら、この、えー、合計は S に求まってますから、S を返せばよい。じゃプログラム見てみましょう。 デフインテグツ、A から B までの区間数 N で、DX は BFA ポチ 2F。これはなぜそうしてるかというとですね、B や A に整数入れたらば、そのまま整数ですね。N も区間数で変整数。整数割る整数だと、整数の割り算してしまいますけども、ここでは DX は小数にしたんですね。だから、BFA を計算した後、2F っていう風にすると、 これは必ず実数になります。例えばですね、3っていうのは整数ですね。3.2f っていうと 3.0、実数になります。だから、なので、整数で引き算を求めたとしても、結果を実数にするためにはこの 2f というのを使うと実数にでります。それを n であれば必ず dx は実数になります。面積は0から始めます。x は a から始めます。 で、X が B より小さい間、Y は X の乗。これは関数の計算ですね。えー、それから、えー、S 足す、これまでの、ね、面積に y かける d x をかけ足したものを、えー、もう一回 S に入れます。X は DX を足したもいるのを入れます。これをグーグル回ります。このプット SX っていうのはですね、えー、途中の経過を後で調べたいときに使うんです。今はシャープ。これはコメント。コメントというのはね、この部分は実行しない。 例えば、このシャープありますね。これは、こっからこっちは無視さ、実行しない。まあ、説明を書くためにですね。もともとコメントっていうのは説明とか注釈とか言うんですから。で、これは説明は注釈じゃないんですけども、プログラムをコメントの形にしておいて実行させなくするという技を使ったわけです。で、えー、これグーグル回って最後の S を書きます。では、実行してみましょう。 1から10までを100区間でやってます。333が正解なはずなんですけども、えー、337ですね。ずいぶん大きいじゃん。じゃあ、もっと区間数を多く。今度は 332.5、小さいですね。じゃあ、1万ですね。333.05、今度は大きいですね。 こういうふうにこう、大きくなったり小さくなったりしてるというのは、なんか安定してないわけです。おかしいですね。そこで、えー、このプログラムのこのシャープを削って、途中結果の、えー、X の値を見てみます。なぜ X かはやってみればわかります。えー、もう一回やってみましょう。えー、プログラムを変更したら、えー、ロードをやらす必要があります。 で、もう一回、インテグ1の100。そうすると、X がだんだん増えてくるんですけども、えー、9 9 9 9 9九の後、10.089999。ですから、えー、これは100回目はここですから、101回目の、えー、101回目の正方形までやってしまうので、大きすぎるんですね。うん。1000だと、えー、ちょうどこれでだいたいったんですけども、一万だと、 またちょっと大きいのが出てきますね。なぜかというと、その小さい警方器をたくさん、X を DX 足していく、足していったときに、ぴったし B にならない。必ず実数の計算、銀字って誤差がありますから、ちょっと足りないともう一回やってしまう。そこが問題なわけですね。